皆さん、こんにちは。はい。えー、N4 の練習問題。ね、文法29番です。ね。はい。じゃあ、今日も頑張りましょう。はい。じゃあ、1番。はい。えー、子供には、えー、厳しく言った、何々こともあります。ですね。はい。えー、じゃあ、これは、答えは、はい、1番ですね。はい。子供には厳しく言った方がいいこともあります。ね。 えっ、ー、と、これはですね、えー、多形ですね。他方がいい。ね。何かアドバイスをする表現ですよね。あら、どこあ ま, まあいいですね。はい。えー、これ変だな。はい。ね。えー、多形プラス、うん、方がいいアドバイスね。例えば、頭が痛い人に、ね。あの、薬を飲んだ方がいいですよ、とかね。 えー、言いますよね。薬を飲んだ方がいいですよとか、えー、あとなんだろう。うん、ね。病院にね、行った方がいいですよとかね。言いますよね。はい。えー、で、ね、これね、時々は優しい人でもね、優しい人でも時々は厳しく行った方がいいこともありますね。はい。はい、じゃあ2番行きましょう。はい。えー、今度、ソウルに引っ越す なりました。ね。はい。引っ越すんですね。家を変わるんですね。他の場所にね。はい。じゃあ、今度、ソウルに引っ越す。はい。2番ですね。ことになりました。ね。はい。えー、これは、ね。になるですよね。はい。なるの前に、にがつきますよね。先生になるとか、ね、えー。ね。医者になるとか、春になる。ね。そう使いますけれども、ね。えー 前に、引っ越す。ね。引っ越すっていう、これ、動詞ですね。動詞がありますよね。うん。動詞。動詞がありますから、ね。えー、その時は、動詞、プラス、あれ、なんだろう。ね。動詞、えー、プラス、ことになる。ね。こんなように使います。ね。はい。例えば、 あれ変ですね。えー、例えば、ね、結婚することになる、ね。よく言いますね。私たち、結婚することになりました、ね。結婚するは動詞ですからね、動詞の後にことをつけて名詞にしますね。ね結婚することになりました。とか、ね、引っ越すことになりました。とか、何でしょうね。えー、ね仕事を辞、ね、める。 ねやめることになりましたとかね。ね、えー、こんなように使います。はい、3番。はい、えー、これは彼から、うん、これなんですかラブレターです。うんね、はいじゃあ、これ答えは彼からのですね。はい、4番ですね。はい彼からのラブレターですね。えーだから あの、彼 か, からというのが、ね、これが、まあ、名詞のようになりますよね。で、あれ、うん。ね、で、ラブレターも、ね、名詞ですから、ね、その間には、ね、えー、のが入りますよね。の、ね。彼 か, からの、彼 か, からのラブレター。ね。はい。なんか変です。 えー、まあ、あと他には、あ何でしょうね。えー、例えばこういうのありますよね。あのー、うーん、うーん、まあ、これね、彼への手紙。こうしてもいいですね。彼への手紙、ね。これ、彼からのラブレターっていうのは、彼からもらったラブレターということですね。で、私が、ね、じゃあ、 これは彼にあげる手紙だったら彼への手紙。手紙とかね。このように使ったりもします。ね。はい。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。4番。はい。えー、これは薬だから、うん。絶対に何々ダメだよ。うん。はい、えー、これは薬ですね。だから、飲むのはダメだ。ですね。はい。3番ですね。飲んじゃダメだよ。うん。ね。 これはね、もともとは、飲んではダメですとかね。そういうね。何々言ってはダメです。ね。でもそれが、ちょっと話すときには、うん、飲んではが、ね。ちょっと変わるんですね。飲んじゃダメですね、えー。ね。話し言葉ですね。話し言葉になります。あとは、あそうですね、えー。他の動詞も同じですね。例えば、言ってはダメ。ね。 っていうときに、ね、これどうなるか。で、これは、いっちゃになりますね。いっちゃだめです。いっちゃだめですよ。うん。ね。で、これは、じゃですよね。これは、ちゃですよね。これは、て形を見るとわかりますね。て形ね、えー。飲むのて形は、飲んでですよね。で、えー、行くのて形は、行ってですよね。じゃあ、これは、 でですから、でのものは、なんですかえー、えー、じゃになって、ね。えー、てのものは、たになる。ね。こういうルールがあります。あれちょっと変だなこっちに来て、お、来た。はい。ね、あ、こう、エンターしなきゃいけないんですね。はい。で、えっ、ー、と、じゃあ、例えば、 あどうでしょうかねえー、ね。買ってはダメだよ。これは、ね。買うのはダメです。買ってはダメ。これはどうなりますか手形が手だから、買っちゃダメですよ、になりますよね。えー、他にも、ね。例えば、ね。死んではダメ。ね。 ちょっと変な例ですけど、ね、死んではダメですよって時に、死, 死ぬの手形はで、死んでですからね、ね死んじゃダメになるんですね。うん、そうですね、うん。まあいいですね。はい。あ、うん、死んじゃダメですよ。とかね、死んじゃダメ、ね。はい。だから、手形に点々がつくかつかないかで、じゃになったり、ちゃになったりします。はい。 はい。じゃあ、5番。はい、えー。最後。隣の席の子が、急に、何々出してびっくりした。はい、えー。これは、はい、3番ですね。はい。えー、と、これはですね、マスケですね。えー、マスケプラス、出す。ね。えー、何々、始めるということですね。始まる。ね。だから、急に、笑い出すっていうのは、笑い始めるということですね。うん。 ずっと黙ってた子が、はは は, はね、うん。何か面白いこともないのに、突然、急に、ね、笑うのを始めました。ね、笑い出す。ね、笑い出してびっくりしますよね。はい。それとか、例えば、雨が、雨が降り、降り出しましたって言ったら、ね、雨が、ね、 振るのが始まりました。ということですね。フルのマスケはフリーですからね。はい、こうなります。はい。はい。じゃあね、えー、今日はここまでです。はい。じゃあ、お疲れ様でした。